こんにちは、ポキベシキです今日はヘイトスピーチについて考えたいと思いますヘイトスピーチという言葉は結構メジャーになりましたよね 10年ぐらい前ですと、本当に知っている人も日本だとわずかかなという概念だったんですけれども、ネット上などで特定の人々に対する、まあ、攻撃的、差別的な発言というものが目立つようになって、でそうしたものをヘイトスピーチと呼び、まあ、一定の法律で対応していこうというような、そうした機運が高まるにつれてですね、この概念というものが定着をしてきました。ただ一方で、ヘイトスピーチという言葉については、 理解とか、あるいは使い方もまばらで、中には、えっと、あえてなのかどうかわからないんですけれども、えー、誤解しているような向きというのもあったりするわけですね。で、ちょっと整理しておきたいんですけど、ヘイトスピーチというのは、ヘイトというのは憎しみですよね。でスピーチというのは発言なので、何かを憎む発言。まあそうしたものをこうヘイトスピーチだというふうに漠然とイメージしている方もいると思うんですが、 ヘイトスピーチというのはあの、一つはそれ自体が暴力的になる発言であり、また、えー、人々の差別を煽るような発言であるということ、そしてさらに、えー、より広いヘイトクライム、えー、要は憎悪犯罪ですね、えー、攻撃であるとか放火であるとか、まあ、そうしたような問題にまでつながり得るような扇、えー、動的な言葉、そうしたものをヘイトスピーチというふうに言っているわけですね。特定の属性、まあ、宗教とかジェンダーとか。 国籍とか出身とかそうしたものに対するまあ攻撃的で憎しみを煽るような表現というものをヘイトスピーチというふうに言うわけですでこのヘイトスピーチについてよくある一つの論点というのはヘイトスピーチは表現の自由をまあ犯してるんじゃないかというような議論ですねでこれに関してはヘイトスピーチは表現の自由に一定の制約を課せるというものであることは間違いないです だから、何をヘイトスピーチの対象にするのか、あるいはヘイトスピーチを実際に規制するのかしないのか、そこには一つの丁寧な議論が必要になるんですね。でも、じゃあえ、表現の自由を一定程度規制するから、絶対やっちゃいけないことなのかというと、ここはそうでもないわけです。というのはなぜかというと、私たちの社会では、すでに表現の自由というのは一定程度制約されているんですね。例えば、えどこどこで、えー、ど誰々に、 えー、暴力を加えますというのはそういった犯罪予告ありますよね放火しますとかテ ロ, とテロを起こしますとか爆破しますとかそうしたような、まあ、予告的なものとかっていうものを行うとその人たちは、まあ、逮捕されたり通報されたりということになるわけですねあるいは、えー、人々をこう侮辱をしたり、えー、人の名誉を傷つけるようなことを言ったり あるいは間違った情報を流すことで特定の企業に打撃を与えたりこういったことも罰せられるとことになるわけですつまり私たちは表現の自由を持っているでもその表現の自由というのは他者の自由を侵害しない範囲において守られているものなんですねつまり他人の自由というものを傷つけよるような表現というのがこのようにあるその人が出かけられないような状況にする その人の生命を脅かすような状況を作るその人の経済活動を阻害するような状況を作るそうしたような表現というものはさすがに制限をされているでヘイトスピーチもその人が特定の民族だったり特定の性別だったりするというだけで身の危険を感じさせるような発言であるからこそ一定の制約が必要なんじゃないかという議論になっているわけですね例えば、まあ、女性であるというだけで身の危険を感じる 自分がどこかの国の出身者であるということだけで多くの人たちから憎しみの言葉をぶつけられるそうしたような状況ですと精神的にもストレスがかかるだけではなくて具体的な不安感というものが襲ってくる時によっては場合によっては実際の犯罪というものにつながってしまう可能性もあるわけですねだからこそそうした他者の自由というものを侵害しうるような表現であるヘイトスピーチというのは規制されるというような道もあるよということになるんです もちろん、今の日本では、ヘイトスピーチ規制法というのはないんですね。あくまでヘイトスピーチ対策法ということで、啓蒙とか相談とか、そうしたあのことができるという体制は国は作っていますけれども、ヘイトスピーチ罪で捕まるということにはなっていないです。そのあたりをどういうふうにするのかというのは、一つ慎重な議論が必要なんですが、今言ったような他人の自由を脅き明かすような、 そうした表現まではさすがに許されないよねというところまでは一つの前提にしなくてはいけないのかなと思いますね。それからもう一つは、あの、政治を批判した時とかに、それは日本へのヘイトスピーチだみたいなことを言うことがたまにあるんですよね。例えばわかりやすく言うと、数年前に、ハテナ特命ダイアリーというところにね、保育園落ちた日本死ねという、そうした投稿がなされた。 でこの言葉遣いだけではなくて、日本を死ねという言葉がヘイトスピーチじゃないかというふうに議論する人たちもいたわけです。でも、この保育園に落ちた日本を死ねというのは、日本人に対する憎悪や差別というものを煽るような表現ではないわけですね。あくまで、えー、自分が保育園に行けなくなった。自分の子供を保育園に入れられなかった。 今は、その、一億層活躍だとか、女性活躍だと言って、どんどん働きに出てくださいというようなことを言っているにもかかわらず、入り口でつまずいてしまった。こういった状況だと、日本の政治というのは、経済というのは先細りしてしまうので、なんならもう滅びてしまえというような、やけっぱちで言ったような発言であるわけですよね。で、この書き込みというのの文脈的に見れば、ヘイトスピリッつまり日本人は劣っているとか、日本人は愚かだというような、そういったような主張ではなくて、 今の政治は言ってることとやってることは違うじゃないか。このままだと混んでしまうけれどもいいのかというのは、そうしたの問題提起の書き込みだということはわかるわけですね。つまり、この法育を持ちた日本を死ねがヘイトスピーチであるか否かというと、ヘイトスピーチではないということになるわけですよ。これがじゃあ、韓国死ねとかっていうことを日本の立場から言うということになればどうなるのか。あるいは、韓国の方から日本を死ねっていうふうに言うとどうなるのか。というと、ここは非常に問題が ありますよね例えば、現在の韓国政府に対して異論がある、現在の日本政府に対して異論があるというような表現だったらわかるわけですし、そうしたような主張だったら OK なわけですけれども、しかしながら、今の日本はおかしい、日本は出ていけ、日本人は出ていけというようなことを韓国サイドから言われたら、これは韓国から日本へのヘイトスピーチということになりますよね。 韓国の国内で日本人に対する憎悪がられるようなことがあれば、それはヘイトスピーチ。で、実際に韓国で旅行をしていた女性が、韓国人の男性によって、あの、襲われる、え暴力を受ける。 その時に日本人に対するヘイトスピーチが行われたという事案がありましたよね。あれこそがまさにヘイトスピーチであり、ヘイトクライムになるわけですよ。でそうしたものを抑制するということと、えー、ただ政府批判というものを、えー、日本そのものとか韓国そのものだというふうに一体化させないということが重要なんですね。これ結構根深い問題で、あの日本政府を批判すると、例えば日本を出ていけとい う, う反応する人たちが中にはいるわけです。でその場合に 日本と、それから各個人というものを一体化させて語ってしまっているというような、そういたような失敗を犯してしまうんですねで。そういったような語りをしてしまいがちな人にとっては、日本政府を批判されることが、日本人である自分すら否定されているように感じてしまうということは、もしかしたらあるのかもしれない。そうしたようなあの考え方というものを、心理学の世界では、集団的ナルシシズムというんですね。つまり、えー、自分の愛と、 それから国家への愛とは一致させられていて、政府とか国家なんか批判されたり、あるいは自分の民族やそうしたものが批判されると自分自身が批判されているように感じやすいという方です。ただ、日本の政府機関という一つの機関を批判することと、日本人や日本という国を否定するということは、これはまた別の作業で、近代国家で、なおかつ民主主義の社会で、 そしてさまざまな外交問題も国家というような役割を通じてディスカッションするようなこの社会では行政機関である政府への批判というのは相互に行うことが健全ではあるわけですよね。だからこういった政府への批判とそれから各個人への批判それらをまず一個手にした上で政府批判すらヘイトスピーチだというふうに言うことはあまり意味がないどころかむしろ有害だと思う。 思うんですよつまり国を批判することは日本へのヘイトスピーチだっていうふうに言う人というのは同じような仕方で政府批判することを自分も禁じなくてはいけないということになるんですねそうした同じような仕方で他国を批判するということもできなくなってしまう。なならそそのの人はは認定すするるレベルではその政府を批判することは その人々を批判することイコールになってしまうからですこれはさすがにこの認定法と政治的ディスカッションがなりたくないということになるのでこのような定義はヘイトスピーチには採用できない政府批判と各個人への憎しみを向けるようなものとは分けなくてはいけないということなんですねヘイトスピーチという言葉がいろいろ広がることによって議論しやすくなった面もあるんですけれどもなかなか概念が共有されてないことによって、まあ、混ぜっこぜにこうされるような場面というのをしばしば見かけた うしてのこご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。